ははいいどうもはうもおよござまますす皆さん元気してますか今日はですね、友達の明太子、明太子のタイヤ、ね、話人なんですけど、あの僕がねこの前、東京に住んでた時に1年間一緒に暮らしてた子が、なんと、本日、本日っていっても、昨日か、もうアップロードされる頃には、昨日、YouTuber デビューしましたいで、ネタにしようと思って、まだ最初の5秒しか見ておりません。今日はですね、どちらや、牛乳を口に含んで、明太子の動画を見てみたいと思います。 やっというわけでですねなんとわたくしめんたいこ。私明太子 侮辱になりましたいやもう本当に笑えないです笑えないいやもう何、まあ、で YouTube を始めたかって言いますと いいくくんですすけど見見てくださここれ見たことありま本物のタケノコすごいですねこんな風になってるんですねほらこれちっちゃくてかわいくないですかに結構臭いんですよねタケノコ臭い何の匂いなんだろう、まあ、よく分かんないんですけど今日はもう前情報何もなしでちょっととりあえず調理してみようかなと思ってまずはまあ 結構、じゃわってする毛がすごい見てください毛がすごいんですよこここうやってねこうあ何もピントがあってないここあこうだすごいやっぱこの手は力がありますねピントパワー皮をねまずは抜いていきたいと思いますあら<笑> お着物みたいになってきたね、東京都はちょっと爪にめちゃくちゃタけノ入ってるけどあれこれ可愛い以上に言ってるかもしれんね、もしかしてこれが13枚目1 10… あれんちょっとわかんなくなってきちゃった 変えたのになーくっそーすごいね、なんかもうすごい尊敬するわっていう感じで、なんか、俺もこれぐらい頑張ってい た, だた時期があったような気がしますでもだんだん面倒くさくなってやんなくなっちゃって、だんだんテロップはね、そのまんまのものを使うようになっちゃったんだなということで、あの明太子 の, あの動画はあの概要欄に貼っておく、ね、皆さん、ぜひチャンネル登録を、はい、していってください。よろししくお願いします ご視聴ありがとう今日はいかがだったでしょうか。あの良、ー、かったですね。登録も引き続きよろしくお願いします。それではまた明日。ああ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>パソコンがパソコンが。<ソコ><ソコ><笑>